はい、おはようございますラスカルでございます本日の動画はですね名古屋鶴舞にございますラーメン帽し鶴舞店さんにお邪魔しております 先日の動画でも、えー、名古屋に行っておりまして、えー、花火さん食べてきたんですけど今回はねこの名古屋の、えー、二郎系ということでエ、えー、ボスさんにお邪魔しに参りました今回いただくのはねまあもちろん二郎系のラーメンではあるんですが名古屋ということでレギュラーメニューにもあるらしいんですけれども台湾ラーメンを、えー、すり鉢でねいただこうと思っております でこう見ての通りね今、えー、営業時間外ではあるのでお客様いらっしゃらない分ちょっとね食べながら喋るとは思うんですが、えー、早速ねお店に突入したいと思いますはいということでラーメンエボシさん店内に入ってまいりましたこちらが券売機となっておりましてメニューの方にはラーメンや混ぜそばをはじめとしてテイクアウトメニューなんかもこの時期には販売をしております 券売機上には詳しく量も書いてありますのでこちらの表を参考にして希望の量に調節して注文してみてくださいまたメニューの無料トッピングについてはニンニク野菜油辛め生姜の5種類となっておりますはいってことで、えー、例えばねもう店内の方に入っておりましてメニューもね到着しているんですがこちらが新作の台湾ラーメンでございます 今回は麺の方が茹で前で1 5キロ、えー、約ね並盛りの5倍の量となっておりますああまあ通常使ってるねスープに麺屋花火さんの方で使っているこのね台湾ミンチねこれがコラボした最強のね名古屋ラーメンでございますすいませんそれでは早速いただきますいただきますお願いしま す, いしますよいしょ あうまい<笑>めちゃめちゃうまいジローのねこの豚の感じしっかりとねスープに残ってるんですけど台湾ミンチのね脂が効いてるんでうん豚の濃厚な甘みもあるんだけどこのねピリッとした辛みこれがねアクセントに超いいこの味付け脂に絡まった野菜で、ね、やばいよね<笑> ゆで加減めっちゃ好きだわ麺ま<笑>、うん、でめっちゃ遠いですね<笑>すごいチャーシューとうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわわ そ, ろそろ麺の方を う, うわっ<笑>麺<笑>うん、うめ、ん、え、うん<笑><笑> このエボシさんね、まあ、本店と鶴舞店さん、どちらもね、同じこの自家製麺を使用しているらしいんですけれども、ゴワゴワわしわしタイプではなくて、加水もしっかり洗って、プるっと、ま、コシがあるような麺なんで、これがね、まあ、このスープをしっかり吸うんですよね。ラーメンとしてね、こうかなり麺とスープが一体になるんで、これがね、たまんないね。うまい。<笑> 間違いなくまあ都内とかねハンじゃ食えない。うん。名古屋もできた会話ありました。はい。よかった。うまい。 やっぱり、ね、この二郎系の醤油の返しと台湾ミンチが合うとねどっちも味が濃いめなのでしょっぱいのかなと思ってたんですけど台湾ミンチ自体も油があったりとかあとけのねこの味付け油っていうのも入ってるんで結構ね油分が多くて逆にこれぐらい濃くないとパンチは良くなるぐらいだと思うバランスがねすごくいいです。 なんかだんだんこう焼き肉が混ざってくるとうまい焼肉屋で食うラーメンみたいなのやっぱお肉のうまみが強いので<笑>、うん、また二郎系とかとはやっぱ別のやっぱり台湾ラーメンなんだなっていううまみが出てきますね。うん やっぱラーメンと同じようであの無料コールねあるみたいでニンニク野菜油辛み生姜と、まあ、これねお好みでねぜひあの注文する際にはコールしてみてくださいこちらの台湾ラーメンもねこう締めにあのご飯が注文できるんで、まあ、最初からね辛めでコールして少し濃いめに作っていただいてからこう締めにねご飯入れてもそれはそれで合うと思う やっぱりこう塩分が濃いんじゃなくてうまみが強いんで食べやすいですね、はい、ちゃんとスタミナ系の味付けになってるんですけど全然あの濃いなとかなんか秋っていうんですかねそういうのが全く来なさそうなメニューですね嬉しい普通のジロー系よりも乳化させてるんですよういうはいはいはいで醤油うゆうを乳化したま ろ, まろやかにしていってうそう最後までこう秋をくないような感じで工夫はしてるんですよね濃度は高いんですけど粘度高くないんですよねドロドロっていう感じがないので、はいはい やっぱりそこも食べやすい要因の一つなのかなと思うんですけど、本当にラーメン屋さんみたいな。<笑>僕は何も言うことないじゃないですか？<笑><笑> こうやっぱりもう提供されてからねまあ飲食時間も僕ら長いので時間は経ってるんですけど全然ねスープに麺が溶けてないんですよ表面がずっとねつるっとした状態を維持できてるんで普通の方のね食べる時間だったらこう全くね伸びたりとかスープに溶けることなくこう最後までねしっかりおいしい一杯食べれると思いますれこれもうもう本当に唐辛子のみに そうです。あのー、一本がまあ、種ごと粉砕してあるんですあ。一番辛くできているやつ。そ う, です、ね、こう香ばしくて。<笑> ると全然違いまますねそうなんですようまい残る辛さではなくてもう入れた瞬間に香ばしさもこう相まってこう爽やかなね辛みが突き抜けますねどっちかっていうとあのフライドオニオンとかに近いような香ばしさもあるんでもちろんね辛いは辛いですめっちゃ辛い一味の感覚で入れたら多分めっちゃ辛くなると思うけど少量入れてやるにはちょうどいい辛さだと思うし香りとかもすごくいいですぜひねあの皆さんお試しください あ、これ、うまい。これ、めっちゃうまいですね。<笑>いや、すげえな、ね、やっぱ。<笑>うん。まあ、でも、めっちゃうまいわ、これ。天地返しするたびにね、提供時の燃料とね、変わらないぐらいに増える感じがする。<笑> ちょっと時間が経ったぐらいのあの麺のその吸った感じの麺っていうかスープをこれもまたうまいですね。そうなんです。うん。もちっとしたのがうまいですねこれもうまい、ね。<笑><う>まい<笑>僕のね動画とかよく見てくださっていう人はこのスープ見ればわかると思うんですけど、全然小麦が溶けてないんですよ。やっぱり時間が経ってね溶けてしまうとそのスープのバランスとかねいろいろ変わりやすいので、やっぱり僕も二郎系ってねできれば10分以内に食べた方が一番いいと思ってるんですけど、この麺であればねまあゆっくり食べてまあ、女性の方とかでも最後までねしっかりおいしくいただけると思います。 なんだかなかもうね多分倍ぐらいの量になってきました。<笑> ご<音楽>はい、ということで、えー、ただいまね、えー、こちらの台湾ラーメン、えー、完食いたしました。いや、本当にね、あの動画の最初でもお話ししたように、店舗しっかり、ま、スープしっかり、麺しっかりね、本当に二郎系が好きな人から、行ったことないよとか、苦手だよって方からね、 もう全員楽しめるような本当に素晴らしいお店でした。まあ、ジローの他にもね、こういった台湾ラーメンとか、台湾混ぜそばを も, も, もちろんではございますが、今の時期にはね、あの、テイクアウトメニューなんかも販売しておりますので、お近くの方は、えー、ラーメンエボシさん、えー、こちらね、本店の方とこの鶴舞の方と2店舗ございますので、ぜひね、お立ち寄りしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。お腹いっぱい。<笑>